えー、と6月23日に、えー、原告木野俊樹さん、えー、被告が、えー、当初、株式会社清林堂及び井上太郎、えー、これに関する名誉毀損訴訟について、えー、合意が成立しまして、裁判があの解決しましたので、えー、この件についてご報告をしたいということで、今日、えー、記者会見をお願いいたしました。でまず私の方から簡単に 裁判の、経緯内容について、ご説明を申し上げます。いや、ここに裁判の経緯が、ええー、時系列的に書いてあるんですが。えー、まあ、あの裁判の背景を、一言で申し上げますと、まあ、大体私がここに来て、解決するとですね。まあ、ヘイトスピーチ問題か、ええ、上村、上村さん、ええ、上村隆さん問題。お近くことなんですが、えー、今回、あの、ヘイトスピーチ問題絡みでして。えー、今回、被害者となられた、ええー、昨日、としきさん。 というのは、えー、例の大都議会等が行っているヘイトスピーチデモに<笑>、えー、反対運動をされていた方です。で、あのーまあ、彼は芝木隊、貴、ま、様、あ、さん、正確に言うと柴北隊ではないんですが、えーまあ、そ反対運動ですね、反対運動に参加している人々は、えーまあ、中核派であって、極左、えー、公安対象者なんだという内容の誹謗中傷を受けたと。 でそれについて名誉毀損訴訟を提起し、えー和解がまあ、合意が成立したということになりますで裁判の経緯はそこにあるとおりです、えー、と2013年の11月12日に発売されたのがこの井上太を日本のためにという本でこれはよく売れて る, よく売れてる本ななのかな、えー、とそういういわゆるネット力というか、えー、そういう人たちの中では非常に評価の高い まあ、大変な影響力を持っているというこの本だというふうに聞い て, ていますで月、えっと、2014年6月17日に提訴で井上太郎氏については結局所在がつかめず、えー、取り下げましたで、えー、6月23日は、まあ、合意成立といことになるんですが、えっと、裁判の争点としましては、えー、当然名誉損訴訟ですので真実性真実相当性があるかどうかと。 いうことと問題となりますただ、まあ、あのこれあの見てお分かりの通り、えー、木野さんが局座、公安対象者として写真が残っているとかそういうことは一、ま、生、あ、できるはずがありませんので、えー、被告側としては本来は真実相当性、すなわち、えーましまあ、そういうことを信じることについて相当な理由があったんだ、相当な取材を し, たして書かれたものなんだと、皆さんがあのマスコミの方があの裁判をかけられたら当然そういう反応をされると思うんですけども。 えー、そういういものがあったんだという主張をしなければならない、でこちらはこの井上太郎さんが法廷に出てきて、いや、私はこういう取材をしましたという証言をするのではないかということが期待したのですが、えー、結局、何の主張もなく、えー、もうだから全面的にまあ敗北ですね、成、え、立、ーえー、とたわけですあど、事合意が成立したわけですけど、まあ、事実上は成立、えー、の方から、えー、合意、えー、和解を申し入れてきたというような格好になります。 でえー、合意の内容ですが、ここに和解条項案という形で書いてあります、これはのまだ原本、正本がまだ出来上がっていませんので、条、え、項、ー、案をあの皆さんに紹介しましたが、これもこの通りまとまってます、えー、6月22日付け裁判所修正案です、これ、裁判所から出てる文書ですね、えー、その前日に出て、これで内容で成立してます。 で内容としてはまず記事の削除、記事の削除はこれ和解の文書には上がっていませんが、事実上これは削除されました、あの記事の削除というのはインターネットからの記事の削除ですね、それから非常に大きいんですが、謝罪広告ということで、最後のページにありますが、えー、っとお詫びをして、えー、取り消します局許可公安対象者、えー、等, 等々というのはあの、事実と違ったので、お詫びをして取り消しますという謝罪になっています。 それからあの慰謝料、賠償金ですね、25万円、それが改定版を出すときには、じゃあ、一切削除しますそういう内容で、えー、合意がまとまり、裁判としては、えー、終結をいたしました。一応、内容としては、そういう内容になります。 えー、私はあの、えー、今回の反連死沈、今、えー、ヘイトスピーチの問題からこ う,、えー、こ う, いう話題になっていますけれども、えー、そ今、在徳会での、えー、差別行為に反対する行動というのを2013年の2月から始めておりまして、であのーまあ、よくあのヘイトスピーチの現場の映像なんかがインターネット上で、えー、たくさん見つかりますけれども、 えー、そちらで、まあ、プラカードを掲げて抗議をしている人たちの姿がよくすることがあると思うんですが、えー、そういったプラカードを用いての抗議の呼びかけを、えー、行っておりましたであの他にも、えーまあ、そういった直接、えー、代表で影ト、えー、デモに抗議するだけではなくて、えー、東京大行進というですね差別反対パレードを2回開催しまして、えー、日本の政府にですね 人種差別撤廃条約の履行を求める抗議運動を行っております、えー、であの今回なんですけども、えーまあ、あの井上太郎氏の本の中でですね、えーまあ、昨日はあの中核派の集会に参加していた人間で何かの暴力的な、えー、団体に関わりがあるかのような 内容を書かれましたでこういったあの、まあ、デマというか全く事実に基づかない中傷をされることはですねあの井上太郎氏の本に限らずインターネットなどでも本当に2年間繰り返し、えー、そういったデマで中傷されていますであの私もそうですしあのそういった反レーシズムの運動に関わっている人のも、えー、ほとんどがですねもう本当に一般市民というか。 ごく普通 の, あの人たちです、えー、何か別にその社会活動家みたいな人たちというわけでもなくて何かそのまあ、えー、特別なことやってる人ではなくてごくごく普通の人たちが街頭に立ってですね、えー、差別は良くない<咳>ヘイトスピーチも許しちゃいけないという、えー、行動もしておりますであのただあの、まあ、そういった本当にその遠の人たちがですね、えー、行動してるのにもかかわらず えー、全くその何か事実<咳>に基づかないでもですね、この人たちは過激派活動家なんだですとか、えーまあ、そういう公安警察にです、ね、そうあのチェックの対象になっているやつらなんだみたいな、えー、ことをま書かれるとあの、まあ、全く大変迷惑でありますし、えーでまあ、そういったまあレッテルを貼られることで、何か危険な人たちが運動をやってるんだみたいな。えー 結構まあ、本当に信じてしまうような人インターネットを普通に見てる人はいると思うので、まあ、大変あの迷惑ですし入手がかかっ感じましたであのまあ私とかそのヘイトスピーチに反対する、えー、動きへのそういった中傷というのも当然、まあ、迷惑なことでありますし、えー、とんでもないことなんですけども井上太郎氏の本の中では、えー、まさにそのまあ 特に最近差別の対象になっている在日コリアンの人たちに対する、えーまあ、全くそちらも事実に基づかない誹謗中傷ですとか差別的発言というのが 本, 当に、えー、本の中にたくさん記載されております。であのーまあ、あのもちろんその対象がどんな人であれ、えーまあ、事実に基づかない中傷をしたりは、えーまあ、いけないわけですけども。 まあ、特にそれがマイノリティのの人ですね相手ですと、えー、全くその反応というのを知らない状況いにあるかと思います私はそのマイノリティではない、やっぱり本当に多数派である日本人 の, あの立場なんですけども、まあ、あのこの矛先が私じゃなくて、えー、当事者差別の当事者にも、えー、たくさん向けられている、この、まあ、本の中にたくさん記載がありますけども。 被差別当事者にそういった害魔が向けられている状況もありますので、えー、まあ、今回はその私に対してもです、ねあのえー、そういった、えー、名誉ですとか、メ、えー、ンバ ー, ーに関しての訂正をしたということなんですけども、<笑>えー、まあ、本当の対象、えー、なんて言うんですかね、攻撃の対象になっている人たちにもですねか、えー、謝罪してもらいたいというか、反省してもらいたいなというふうに思っております。 はいえー、っとあの今、ちょっと話も出てきましたが、このセイリンドという会社で、であるいはこの井上さんという人、ままあ、あるいはこれ、本当に何が問題かというこを少し書いておきましたが、一つはあのそのヘイトスピーチをその煽るような、桜井誠さんだとか井上太郎氏のようなペンを出版している、桜井誠さんというのは大特会というのです、ね、あのの朝鮮人を殺せって叫びながら歩くデモの指導者ですね。 ああいいう人たたちの本くさん出版しているそれから実際、この本の中にもそこにも書き出したあのきましたが、えー、もうひどいえヘイトスピーチがですこ、ね、こには引用してませんが例えば在日朝鮮人問題は単なる日報者が寄生虫として日本社会に食らいつき在日特権として基地を吸っているだけではありませ ん, ムーんだとかですねひどいあのヘイトスピーチが記載されている でかつまあ今回のようにデマを流してその反対運動をまあ落としめていくと、そういうあの非常に問題のある本だというふうに思ってます、であの今後についてですが、そこにも書きましたが、えー、と被害者というのは木野さんだけではなくて、えー、まあこの詫び文の中を見ても、ですねまだたくさんいるわけですね、芝木隊の野間、常の木野運読んでありますね。 木、え、のーまあ、平野、伊藤文々だとか、ね、いろいろあの個人名があのたくさん出てきてますし、えー、この本、まあ、全体見てもですね例えば有田義久さ様の本とかですねたくさんあのあのデマを飛ばすことによって、えー、反対する人々を、まあ、落としいていて被害者がたくさんいるのでまだまだ、えー、責任を追及していかなきゃいけないという部分。それから井上太郎 氏, 氏個人 についてもこの本件について説明、謝罪は全くありませんので、これについても責任を追及していかなきゃいけない、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ問題について、広く訴えていかなければいけないというのが我々の考えです。で、今、名前も出てきましたし、ののヘイトスピーチ問題、前からあの追及して、この裁判について支援していただいてますので、野間康道さん。ちょっと一言 どうもえー、とカウンターレーシストアクションコレクティブ の, の前津口と申します。えー、クラックとあの略称されている団体なんですけども、CRAC、えー、ク, ク, <笑>クラックという団体なんですが、えー、これは2013年9月まではレーシストを芝きたいものです。それが、まあ、あのカウンターレーシストアクションコレクティブという名に変わって、今、木野俊樹さんのメンバーなんですけれども、<笑> 上、まあ、で の, そのカウンター抗議活動ですとか、えーまあ、いろいろその他あの各種行政の申しだとか、えー、署名だとか裁判、まあ、支援とかそういうことをいろいろやっている団体です<笑>で、あのー、ここに芝木隊ののまっていうふうに名前が挙がっているんですけども、えーまああのと言で言うとこの問題のこの記事の まあ、ほとんどが全部でたらめなんですけど一番大きな問題というのは、えー、これ、スピーチ規制法がない関係で木野さんが自分個人への名誉毀損として裁判を起こすという形、まあ木野さんあるいは次にもし起こすすれば私であるとか名前が載ってる人が個人として名誉毀損の裁判を起こすしかないんですけどもこの記述の本質はええー ああいう抗議活動をしている人間は、えー、例えばコリア NGO センターであるとか在日コリアン青年同盟センターアリアンであるとか<笑>、えー、大久保の第2韓国ヘロービルという文化センターに文書のある団体であるとかそういうような記述でつまりこれは大日韓国人たちがやっているのだっていうような印象操作をするというのをこの えー、記事の最もあのも題のあるところでえ実際 の, その街頭でのカウンター行動の話はまあえほとんど 99% 日本人の主体でやってますのでえこれ自体この記述まとまった記述自体がえ排外主義のヘイトスピーチであるということが言えるかなと思いますそれでまあ在日コリアン青年同盟センターアリランという組織なんとかまあ実際には存在しないわけで。 はい、あのこうなんかいろんな文化センターありランとかいろんなものがごっちゃになっているんですねそれでコリア NGO センターっていうのは実在しますけどまあほとんどあのこの当時の街頭報道には、えー、全く無関係だったわけです、まあ、無関係だったのには理由があって、えー、我々がまあレーシストをしばきたいみたいな形で出たこともあってなるべくその同志社の在日の人と距離を置いていたというかあんまり迷惑かからないけれども。 ししようとしてた部分もあって、えー、まあとにかくその基本的には全然こういう、えー、例えば民団総連あと、えー、韓人会といったそういう在日韓国人首都前での組織とほとんど関係がないんですけどもあの街頭で自分たちに抗議して、えー、罵声を上げせてくるのは在日が裏で意図を聞いてるんだというふうな事実になっているのが。えー 本質的にはこれが問題なんですけども、これを、えー、今の法体系のもとで、えー、裁判員に訴えることはなかなか難しいというのが、このヘッジ規制法がないことの問題かなと。と思います、えー。まあ、あのー、結局こういうようなあの借地っていうのは、えー、こういう本だけじゃなくて、ネットの上ではもう非常にあり、ふれたもので。 えー、本来はそういうものを気軽に匿名で書くってでそれが も, ものすごい数で拡散していくことにそのヘイトスピーチ問題の本質だと思うんですけども、まあ、あの実際にはこう紙の本になったものについて著者と出版社を伝えるっていうような方法はしか今のところないのですけども、まあ、これが一つの抑止効果になっていればいいんじゃないかなってことは思ってます。 なのでこういう細かい記述の積み重ね、細かいデマの積み重ねが、全体のヘッドスピーチの蔓延につながるということで、まあ、今後、あのこういうような訴訟ですとか、もしくは、実質的な出版社、著者への抗議ですとか、あるいはメディアに対する抗議ですとか、そういうような形を割と細かく、今目に。 は今の点で1点だけ補足しますと、えーとまあ、ヘイトスピーチ問題ということをずっとこの2、3年、われわれで考しているわけですが、えー、と去年、まあ、ぐらいからですねあの非常にあの問題になっているものはもうちょっとあのヘイトボンと。 言われるもので要するに今までインターネットの世界で、えーまあ、拡散していたヘイトスピーチがどんどんこう出版の世界にこう入り込んできてるわけでもうちょっとスマートな形にはなるんでしょうが内容的にはやっぱり今あの申し上げたように、えー、変わらないとそこに書いたような内容になっているで例えばですねそれについて、えー、ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出 版, 者出版関係者の書というものがありますすこれれはインターネットで調べてていただければすぐ出てきます 例えばそういったところなんかがですね、えー、とヘイトスピーチの問題と絡めて、この出版の世界におけるヘイトスピーチともどう考えていけばいいのかということに議論が始まっているようです、少し必要であれば、そういったところの、えー、ご連絡先もあの紹介しますが、えーまあ、今、野村さん言った通り、我々としては、ヘイトスピーチ問題については、 インターネットと世界、あるいは、ええー、該当での問題と同時に、この本の出版の世界についても。えー、今後問題にしていきたいというふうに考えております。<笑>はい、以上われわれから。あ、そうなんですがあの、この日本の産業したの、ね 被告として、えー、まず訴えて、えー、ただ、あのー、送達ができなかったんですね、あのー、会社の方に送達 し, 最初したんですけどうちの会社にはいません、まあ、会社ってというのはセリノームに送達したわですがうの会社にはいませんという形で逃げられてで何度も弔釈もはしてるんですが。 えー、それに対する向こうの回答は、えー、井上太郎という人物は知らない、知らないです、ねで、1人かあの、複数なのか、1人なのかもわからないという内容なんですね、で、あの実はこ の, あの井上太郎氏については、えー、っとこのセ、えーリングは、サイン本を出してるんですよね、サインゴンお前らあの知らないっていうけど、サイン本を出してるではないかと。 いうふうに追及したところ、いやこのサイン本は、えー、あの見知らぬ人から勝手に送られてきたものだと<笑>いう回答 を,、えー、をしてきました。で、まあ、あの訴訟的にはですね、あの僕としてはその、先ほど申し上げた真実相当性の立証になれば当然、証人として出さざるを得ないだろうというような見込みもあったのですが、えー、結局、あちらはあのそういう主張も一切せずに全面降伏しましたので、えー、最終的には、えー、井上さんというのが、 まあ、実名も分からなかった、あのまあまあ、もっと言えば、ー、あの複数なのかどうかもわからないというのが、一応、公式にはそういうことです、ただあの、これもはっきり言っちゃいますけど、和かの中では、ですねあの向こうの代理人が、えー、井上太郎氏と接触して、先ほどの謝罪文について連名で出せということをいろいろ説得はしたようです、ただ、あの結局あの、本人は出てこず、でツイッターではいろいろなんか書いてるわけですけど。 そについやいやあのーでは、えー、ともうあの全く反省してないっていうか、うん、井上太郎のアカウントは、えー、請求額の一割で若いということはセリンドの主張が九割認められたんだなとかっていうようなことを書いてるぐらいでまああの匿名をどうしても守りたいということとまあ匿名を でスキー放題でデマを流したいという欲望がやっぱり非常に強く感じられています。でまあこれだだ ど, のどの人脈にある人かっていうのは実は大事は分かっているんですけどいまいち決め手にかけるというか、あのーあのー、引き続き調査を、まあ、クラフトの方で調査をするとい う, う感じに考たと思いますがまあ割と年齢の高い 腕力歴十何年みたいな人なのと大事かなというあたりもありますで、まああのどうしても身元を隠することに対して非常に気を使うという神経を使う人うでそれなりにそういう身、えー、元がバレないようにするば、はいいするんじゃどうすればいいのかみたいなところまで頭を回るような人ではないかなと思います。 考え方は違うかもしれれないですけどこれ本来であれば自分の書いた記事があの事実と違いますっていうふうに出版社が謝罪国語を出してるんだから説明すべきですよねつまりこれ本当に違うんだったら彼だって謝罪すべきだしいや俺の書いたことは本当だろうん だ, だったらもしくは出版社に彼が抗議すべきですよねというふうに思うので、まあ、ちょっとデコしてるでっかい人で非常にあの無責任だなと思うんですけどまあそういう。 まあ、そういうい責任を負わなくていいために一生懸命まま<笑>、匿名を守っていくという話で責任を認めるよう<笑>な人なら別に匿名で言ってくる必要ないといですから<笑><笑>、まあ、本当にそういう行動の中でそういう手間が飛ばされてそれがまん延化していって社会のいろんなあの世論の判断を影響していててるというのが今の現状なので本当にあの危機的な状況だなって本当にこうこうなんか強くなく。 うん、他の責任追及、被害者もたくさんいる、追加請求についても具体的な配達の根定がありましたか、うん、これはもう、あのー、今、もう、整理ドの方であで事実と違うということを認めてるわけですから、ここに名前が挙がってるまま、まず野間さんですね、それから実は今日そこにいますけど、あの伊藤さんはですね、えー、いう方々については、 ただしに、えー、こっちについてもまず謝ってこいということは言っていいのではないかと あ, あと常野っていう人は全く関係のない常野さんっていうのはちょっと、うんもうま、知らない分、えー、かんない、ねうん、全く関係ないというかどちちかというと縛りたいのは我々と期待する、うん、左右の方なのでこの人については我々はい い, という感じですね まだね、時間もあの経過しませんので、すけれども今回の出版、まあ、その前から先ほどはネットとかで、ご中所を超えてくれるとおっしゃってましたけど、今回の出版に関して の, あの具体的な住所 と, とか、人口とかが必のかな て, て ううかかえー、っと私はネット上に住所と電話番号を公開されるんですけどもあのもちろん機能組織という名前もフレームで公開してるんですけどもさらに家には来な い, 来ないですし呼びも来ないんですがあの、まあ、脅迫電話みたいなのがたくさんすのでありましていたずら電話の程度のものでけども殺すぞみたいなものが来たくらいですね。でもあまり逆にその、えーまあ 自分で交換しているので、逆にあんまり来ないかもしれないですではなというは、今回の本がきっかけとか、そこまだ分からない、えー、そ, れそれ以前からあかはいあったんですけども、ただ実際にこの井上太郎氏が、その本にまとめる前に、ツイッターでこの内容を最初に書いてあったんですね、でそれをあのなんていうんですかね、あの<咳>えー、根拠に、中みたいなことにできる人は実際ありました。 わかるは23日付で、これは訴訟ないですよ、はい、そうです、訴訟上の和解という、法的には訴訟上の和解という手続きになります。うんうんうん何 45404ですですまあ若いのは五乗ですけどもこちらはあまり売ってないの で, 5 5 5 <笑><笑>ですね。<笑> 一回というのもありましたけど、また和解案では、あ、あくまでも一般的な。ツイッター上に残っているものの、しゃべる。あ、えー、っとですね、あの、ツイッターに書いたの、主に井上太郎なんですよ。二の上太郎は、今回の若いに含まれていませんので。あ,、えー、あの、ツイッターについては、問題に、まできませんでしたというのが実態だろうと思います。かわかりました。その方がしいですしょう はい、出てます、あの昨日ファックスも流してますから、こちらにあの出てますので、ぜひあのご覧ください。<咳>